So, um, hello and welcome to はいではこんにちはグローバルジャストリカバリーギャザリングの最初のパネルへようこそこの記念すべきイベントのキックオフにふさわしいタイトルが全ての人にジャストリカバリーです私はアギー・ホールと申します今日はこのような素晴らしい世界的な思想家の方々とお話しできることを大変光栄に思いますご参加いただきありがとうございます本題に入る前に名誉あるパネルパネリストの 皆さんを紹介したいと思いますまずはケニアからハキム・アバスさんですアウィド開発における女性の権利協会の共同事務局長ですアウィドは世界的なフェミニスト運動の団体ですグローバルブラックフェミニストファンドのリーダーの一人でもあります またニューヨークからアミタフ・ゴッシュさんに参加いただいています。2つの障害厚労省と4つの名誉博士号を持つ重賞歴のある作家で、控えめに言って本当にすごい方です。2019年にフォーリン・ポリシーでは過去10年間の最も重要なグローバル思想家の1人に選ばれています。そしてカナダからナオミ・クラインが参加しています。紹介するまでもないと思いますが、受賞歴のあるジャンル。 ニューヨーーヨクタイムのベストセラー作家でもあるとということだけをお伝えしておきますそしてイギリスからドミニーク・パーマーさんが参加してくれています。フライデーズ・フォー・フューチャー・インターナショナルのオーガナイザーで、クライメイト・ライブの立ち上げコーディネートを務めています。彼女の活動は、フォーブス氏の英国を代表する環境活動家100人にも選ばれています。今日、この日、このために集まってくださった皆さん、本当にありがとうございます。350チームからこのパネルのモデレーターを依頼してくださった された時、本当に喜びました。So、すごく名誉なことです。Um, um. さて、本題に。 ジャストレカベリーの話に入りたいいと思いますこの1年は本当に世界の人々にとって本当に大変な1年でした。致死性のウイルスに直面し、私たちは家に閉じこもるしかありませんでした。以前のように運動をしたり、組織をすることができず、多くの人が愛する人に会うことすらできませんでした。なので本日はこのコロナの危機をするだけではなく、この機会を使って研究を 経済、そして気候の危機など全ての相互にリンクしている危機を包括した再建について考えるために、公正な再建とはどのようなものを議論したいと思いますでは早速始めましょう。ナオミさん、私はちょうどあの本の「How to Change Everything」全てを変えるための方法を読んだところですが、この本は若者が気候に 気候変動に対するどのような行動を起こせるかについての本当に素晴らしい本です。このパンデミックというが発生している今、運動がやるべきこととか、政府の要請がどのように変化したのかについて教えてください。まず最初にこの素晴らしいパネルに参加できること、本当にうれしく思います。本当に素晴らしい思想家、まあ行動をする方々の話を聞くこと、を本当に楽しみです。これは本当に大きな質問です。 まあ、この質問に対する私の心は SF 作家であるキム・スタンリー・ロビンソンがパンデミックの初期に書いた言葉にあると思います。それは私たちは今あんまりにも台本から離れているのでまるで一緒に SF 小説を書いているような感覚があるというものでした。このことは本当に希望に満ちた解放感をもたらしてくれるものだと思います。 物事があっという間に変わってしまったという意味では、これは私たちが望んでいた方法ではないかもしれないんだけれども、今この地球上にいる私たちはみんな急速な変化を体で体験をしています。そして私たちが知っているように、私たちがこの連動した交差するインターセクションのある危機に対する変化を求めているときに、私たちが直面している最大の問題は、 5年前に直面していたももののだと全然違うものです当時は、まあ、技術的な修正で解決ができるとか単なる悲観論だできない起きすぎる、まあ、世界経済の動きが早すぎる不可能だというような論調でしたなので、まあ、今こそですね、まあ、私たちができることは物事がいかに早く変化したかという経験を持ち続けることだと思います すべてが私たちの望むような変化だったとは言いませんが、私たちは社会や個人の生活の中で大きな変化を目の当たりにしました。では、これからどのような変化を起こしていけばいいのでしょうか。まあ、景気刺激策や大規模なアクションが必要なのは明らかです。これは現在、多くの新自由主義経済学者にも認識されていることです。 では、まあ、これからど う, どういうものなのか。コロナというのは、壊れてしまっているものをすべて見せてくれるようなすごい診断ツールだと私は思います。排除されているすべての人、コロナ以前にあった不正や不平等がコロナによって悪化したのです。コロナの前に使い捨てにされた人たちは、コロナの間でも犠牲にされていました。公正な再建とは、これを癒す、治すことです。 これはコロナが明らかにしたこと、そしてそれらが私たちにどのようなメッセージを送ったのかということから始まります。そうですね、まあ、この数年本当に まあ、あの急激な変化を目の当たりにしてきたという指摘は全くその通りだと思います。私たちは大規模な変化を体験しましたが物事は今後も急速に変化していく可能性があるということもしています。本当にありがとうございますそして本日はドミニークさんにもお越しいただいているんですが、まあ、若者としてどのような変化が求められているのかを考えているのかぜひお聞きしたいと思います。まあ、以前 健康ですとか経済そして気候の危機が相互に関連し合うことで若者が特に影響を受けているということをおっしゃってたと思うんですけれども世界はどのように起きているのかそして若者を支援するために何が必要でしょうかまずこのような素晴らしい方々のパネルに参加できることを本当にうれしく思います。 若者としてこの危機の中で私たち、そして私たちの未来を支えるために必要なことはたくさんあります。特に世界中の若者が含む特定のコミュニティにとっては、危が総合に関連した問題を引き起こしていることが分かります。 危機が悪化すすればするほど私たちの世代にとってての脅威も増していきます例えば健康などの相互に関連する問題に関しては、例えば私はロンドンで最も汚染された地域の一つに住んで育ちましたが、そこで本当に不平等は本当に明らかです。特にイギリス全体では、こうした最も汚染された地域に住んでいる人が、有色人種のコミュニティであるという傾向があります。私たちは呼吸している空気やそのものが脅かされて おりこの危機によって私たちの世代、そして次の世代がさらに悪化することになるでしょう。唾液は健康を 大きな影響を与える要因の一つであり、この危機は相互に関連しています。私たちの命、水、生活を脅かすものであり、社会から阻害されている人々や貧困層など、すでに不平等で影響を受けているコミュニティがすでにあります。そしてこの危機は災害という形でも被害をもたらすことが分かっています。その結果、気候難民が発生し、人々が脆弱な状況に置かれることになります。気候変動が続けば、ウイルスの発生 製品度も増加します気候危 機, 機に対しての行動をちゃんと取らなければ、このような相互に関連したさまざまな問題が悪化してしまいます。そして、あまり語られることもないんですけれどメンタルヘルスへの影響も大きいです。この教育、まあ、心理的に大きな影響を与えるのは当然のことで、その一つは、今日も多くの若者が直面しているエコ不安、エコアンセイティです。 まあ、社会、経済、そして正義の観点から見ると、労働者、そして阻害されたコミュニティが取り残され、最も脆弱な立場に置かれてしまう危険性があります。だからこそ、人々、そして地球を守るための公正な移行が必要なのです。私たちを若者として、気候と環境の正義を盛り込んだ具体的な気候行動計画を求めています。私の世代、そして次の世代が守れる。 未来というのは真の環境正義を中心に捉えたものだと思います。そのためにはすべての人がきれいな空気や水、食料の供給など、健全な環境を手に入れる権利を持つ必要があります。つまり解決策には公平性が求められるのです。公平性がなければ、今日この、うん、気づくことはできません。だからこそ政策は危機の総合に関連した側面に対象し、社会的・経済的不平等を解消することを目指す気候正義に基づいたものでなければなりません。 未来のために私たちを守り、阻害されたコミュニティや労働者を守り、人々や自然界の幸福を中心に捉えた方法で脱炭素化を進め、利益のために無限の生態系破壊を止める必要があります。そして若者も意思決定に加わり、参加できるようにする必要があります。 その中で気候破壊に最も責任がある人々に気候変動の賠償を行い、不当な扱いを受けた人々の支援する必要があります。例えば、政府や企業が破壊。 的な責任、まあ、破壊する責任問われ、責任ない法律を作ることも重要です。先住民コミュニティの権利が保護され、習慣的な尊重 さ, なされなければなりません。それが生物多様性の保護につながります。そして、やはりこの環境危機の現実を伝える教育も必要だと思います。これはイギリスで私たちは力を入れています。 What you're talking about, about the need for inclusion. You know, we need the climate crisis, n everyone e e d s to help solve it, and we need young people, we need, of course, people from marginalized and frontline communities.、Um, and we need to have a really inclusive climate movement that puts compelling solutions on the table.、Um, Amitav, I wanted to、um, turn to you and say I think one of the things that we actually struggle with, or we can struggle with, is When we're painting, trying to paint a clear picture of an alternative world, so something different to the one that we live in now, it's hard to really capture public imagination in, in that truly inclusive and, and broad brush way as something we can work towards together. And, and I just wanted to ask you, as a renowned author and an amazing writer, do you have any thoughts or tips for people watching today on how we could best visualize and communicate? What a just recovery could look like,、um, and what that world could look like, and you o k n what w our pathway to that world could be. Well,、uh, let me say, first of all,、uh, what a pleasure it is to be、uh, on this panel with all of you. I mean, it's just so interesting to listen,、uh, just listening to what, you, what you're what y o u saying. And I think it's so important, everything that Dominique said. you know, <clears throat> You know, I think imagining an alternative、uh, is very difficult. In many ways, simply because, as Naomi pointed out,、uh, there have been,、um, uh, you know, I mean,、uh, we seem to be sort of trapped within this kind of、uh, acceleration. But、uh, two things I would want to say there. You know, one of the lessons of this time is that activism works. Uh, uh, you know, if you think about it,、uh, Bolsonaro is, has done and is doing everything possible to undo,、uh, really, to turn、uh, the Amazon into a kind of new Midwest. Uh, you know, just filled with monocultures and, uh, uh, you know, cattle farming and so on. And yet he hasn't been able to do that, you know, partly because、uh, Brazil has a good regulatory structure left in place since the 80s by various left wing governments and because there are a lot of Brazilian activists.、Uh, similarly, in the US,、uh, you know, Trump tried to、uh, undo a lot of regulation and he wasn't actually able to.、Uh, そして o r g った意味では、本当に重要な教訓だと思います私たちが覚えなければいけないことだと思いますしかし重要なのは、やは、りたは、なたなななは、 私たちがやらなければいけないということは、やはり大体案を想像することです。違う生き方を想像することです。それが私たちが問われている挑戦です。でその意味で、まあ、ここ8年、10年ぐらいの動きは本当にすごく、まあ、インスパイアされるようなものが多かったと思います。その意味で、 それは本当に若者のおかげだと思います。まあ、例えば、オキュパイの現場を訪問するということは本当にすごく大きなインスピレーションになると思います。オキュパイの運動でやろうとしていたことは本当に新しい生き方、もっと小屋に住んで、食事を共にして、新しいことを、まあ、その新しいようなことを作るという生活だったと思います。 まあ、DAPL の運動、私自身は訪問することはなかったんですなおみさんはあの専門、まあ、よく行かれたと思うんですけれども、その中で本当に違う生き方を見せるということだったと思います。それはまあ従来の抗議活動だけではなくて、新しい生き方を見せるということだったと思います。 まあ、例えば XR の運動でも同じようにそのパフォーマンスを通して違う生活を見せていくということになっていると思います。やはり違う生き方を想像するということですね。本当に面白いですね。それは非常に重要なことだと思います。そして私たちが、まあ、そのジャストリカブリがどういうものなのか、新しい世界はどういうものなのか、まあ、活動そのもの、運動そのものはすごく、まあ、インスピレーション。 溢れるものですで、それ世界中で起きているということです。さまざまな問題でのアクションも必要です。そのジャストリカブリのためには、すべての意味の正義が必要ですし、あらゆる行動も必要です。この間誰かが言ってたと思うんですけれども、私たちはその新しい正義を導入するような取り組みも必要だという話がありました。それは本当に想像力が必要になるものですが。 では次、ハキマさんにお願いしたいと思うんですけれども、このような、まあ、違う種類の正義を考えるときにです、ね、もちろん一つの重要なことは女性の権利、そしてジェンダー正義ということだと思いますが、この女性の権利というのはコロナの中で教え、まあ、やられたのか、または向上させられたのか、そしてその女性の権利をこのジャスト・リカバリーのキャンペーンの中で位置づけをどういうふうに考えるのかです。 アギさんご質問ありがとうございます。最初はこの運動で土地、そして領土を守ろうとしている中で殺されてしまった女性の名前を読み上げるところから始めたいと思います。というのはこの戦いというのは抽象的な話や戦いではなくて本当に まあ、命を懸けた戦いをしている人たちがいる、女性たちがいる、そして特に黒人、先住民、女性、そしてクヤや労働者です、うん。そしてジャストリカバリーというのは、本当に深く生産をする必要があります。やはりまあパンデミックからの取り戻すということだけではなくて、まあ、やはりこの富を奪ったようなその 1% がその富を破ったというか ところからありますやはりその過不調性からどういうふうに守るのかそのようなことも重要ですなので私にとっての公正な再建というのは女性をの連帯のネットワークというのはお互いが相互扶助になるようなシステムを使ってこのような女性は 我々が解決策というふうに思っています。常に革新的なアグロエコロジーを使用して地球を危機から救う、競、え、技、ー、的農業からも、の危機からも自分たちを救おうとしています。なので、えー、この再建という部分での女性の役割というのは、えー、フェミニストな経済的な再建というものを考えております。 本当に世界中の女性、貧困にあっている女性やトランスジェンダーのバイナリーの女性が影響を受けています。で、この政治的主観性を移動させて公正な再建を求めるということが大事になってくると思います。このケアというものがこの問題の中心であるべき、社会の中心であるべきであります。それが いかに私たちの社会がその、えー、それケアに強く依存しているか、えー、パンデミックの中で女性にその、えー、ケアワークが負担が増えたというのも著しかったと思いますなので経済というのはケアが中心にあれば生産ではなく、えー、また違う、えー、経済のロジックというのが生まれていき、えー、本当に進化が生まれると思いますそのためフェミニストな経済的再建というのは、えー 公衆なパブリックケアの制度であったり我々の無賃労働によって生み出されたコミュニティ全体の富を考え直すことが求められますそしてより多くの意識がこの性別ジェンダーによるインパクトというのについての意識が高められる必要があります例えばですがの債務の免除というものです 私は、えー、アフリカに住んでアフリカ出身ですがと、えー、てつもない借金を抱えている国でそれによって、えー、国自体が公共サービスを提供することが現実的ではないということでこれが不釣り合いな影響を女性に、えー、与えてしまっていますそのため、えー、債務の免除であったりタックスジャスティスであったり、えー、ドミニクさんが言ったようにこう経済の仕組み自体を変えていく必要があります。 ありがとうございます、ハキマさん。そうですね、このケアが中心化するべき、生産よりケアを中心に置くべきというのがすごい良かったです。えー、本当に重要なもので、えー、もっとそれを見ていきたいと思います。今、解決策のところを話してきましたが、本当に皆さんのお考えを聞けて良かったです。少し話を変えてみ ま, 見まして、えー本、本物の解決策だけではなく、 今度はその偽りのの解決策といいいうものについて聞きたいです。私にとって、ここというのはすごく深いレベルでの違和感を感じさせるもので私の空いている時間にはそういった誤った情報が出回ることに立ち向かっていますが本当に偽りの解決策というのはたくさん歌われています。このグリーンウォッシュであったり偽りの解決策というのはどういう危機をもたらすのでしょうか。 そうですね、まあ、これはもちろんまあ脅威ではありますし今までもそうだったんですけれども私たちに対するチャレンジ挑戦のように考えたいと思います。私たちの運動が野心的で必要なだけスペースを確保しない我々の解決策を提示しないそして人々とつながり、まあ、アンビタブさんが言ったように、まあ、ミニチュアを作ったりすることができない時にそれらがより大きな脅威になってしまいます。 でそれは、まあ、例えばその抗議の活動のためのキャンプよりも大きなものとして実現していく必要があります。都市や地域、コミュニティなどで人々が公正な移行とは気候危機、 のの対応がよりいいものにななるだけではないという事実を実感できるようにしていかなければならないのです。公正ないいことは、まあ、やはり気候危機への対応が SF 映画で見たような終、まあ、末論的な破壊の未来よりもいいものになるということだけではないです。もっともっといい未来になります。まあ、例えば、日常生活を目に見える形で改善をするということです。 交通機関グリーンな美しいコミュニティベースの高級住宅コモンズのモデルにした。手頃な価格の住宅などです。なぜなら私たちは長い間化石燃料産業からこの言葉に対抗してきた。 からですまあ、気候変動問題に取り組めばあなたは仕事を失ってしまう最悪の人生を送ってしまうことになるよと人々は言われてきましただからこそ私たちは人々とそのような経験を与える必要があります今はその危機器、まあ、機械になっていると思いますもし失敗すればプラネットハッカーやビル・ゲイツのモデルのようなテクノソリューションが人々の恐怖やパニックに入り込み我々は魔法のダンマールを持っているというようなことになりますしかし私は対応を把握することがコミュニティやエネルギー 民主主義、高級住宅よりも魅力的な解決策だと 思, いない思わないんですね。解決策としては、まあ、例えば若い人たち、先住民に土地を返すような、まあ、木をたくさん植えたりですとか、もう本当に今よりも美しい未来である、本当に現在よりもいいものだと信じています。なので、このような脅威はもちろん実際に存在するんだけれども、彼らは他たちの失敗や野心のなさからエネルギーを得ているように感じます。 なら彼らが提案しているようなことは少しでも先見性のある人であれば、まあ、悲惨で恐ろしいものだと分かるはずです。本当に対応を暗くするとか、もう本当にありえないビジョンですよね。なので、ハキマさんが言ったように、ケアワークの重要性がようやく認識されてきた今、まあ、それが低炭素型の仕事であるということがとっても重要なことだと思います。 まあ、グリーンジョブとは単に、まあ、ソーラーパネルを設置する人のこと。 消費者の高い要求に応えるために、いわゆるグリーンな資源からエネルギーを調達することだけではないんです。それは私たちがさまざまなものに価値を置き、さまざまな生き方をして、より潜在的な幸せで美しい生活をしていくということです。今のシステムは人々を幸せにしていないんですね。ドミニックさんのメンタルヘルスの話がまさにそうだったと思います。 コロナの間に、まあ、何が恋しくなったのか、何が不要になったのかがまだ鮮明に記憶されているこの瞬間に、まあ、この通常ノーマルが戻ってきたとしても、この記憶を忘れるわけにはいかないですよね。なぜなら人々は、まあ、例えば買い物が恋しくなったというわけではないですね。それよりもお互いに会いたかったし、集 ま, 集まったり、話したり、一緒にお祝いしたりしたかったんですよね。 私たちを話している未来は私たちが最も欲しかった恋しくなった多くのものを実際に人々に与えてくれるということです。なのでこのノーマルという名の暴走列車が私たちの生活に戻ってくる前の正直言ってもう本当に短い時間しかないような気がします。 本当に私たちがコロナから学んだこと、この1年の難しかったことを覚えるということですね。そうですね、このノーマルの電車が押しかけてきている、もうそれがすぐに実現してしまう可能性が高いということですね。しかし、まあ、中途半端な妥協ですとか、解決策についての懸念も話してくださったように思います。私たち、本当にそれを望んでいるのいや、違います。次、アミタブさん。 まあ、欧米では科学者の専門的な意見と呼んでいるものに頼るようになったと以前話していると思います。その結果、欧米はビジネスに適した持続可能な開発に規模を託してしまっていると思うんですが、まあ、多くの誤った解決策が含まれていると思います。同じ質問ですが、このような間違った解決策は気 候, 運動気候変動の運動ですとか、どのような問題だと思いますか そうですね、まあ、この気候変動に関する議論がこのような狭い範囲で行われていることが本当に問題だと考えています。まあ、つまり気候変動について書かれているものはほとんどすべてが欧米のアカデミーやシンクタンクから出ています。これらはまあ本当に気候変動運動にとって大きな問題だと思います。 インドですとかアジア、アフリカの声が本当に少ないです。ちゃんと聞かれていません。本当にこれはすごく危機的なことだと思います。例えば、水を汲むために5マイルもさらに10マイルも歩かなければならない女性の声がなぜもっとはっきりと聞こえないでしょうかなぜそれがさまざまな数字ですとか方程式だけで表現されてしまうのか、まあ 理論 全, 体が議論全体が専門家の空気に包まれるようになったことが実際には非常に威圧的な効果をもたらして人々を遠ざけ若者を遠ざけそのような専門家にアクセスができない多くの人々を議論全体から遠ざけているのだと思いますですから他の声や草の根的な視点を取り入れるために この議論を広げることが非常に重要なことだと感じています。本当に草の根の声、視点がもっとも大事です。もちろん結局のところ、アジアやアフリカの農民や漁師たちは気候が悲惨な形で変化していることをずっと前から知っています。適用できた人もいるでしょうが、彼らにとって、まあ、驚きではないですよね。ですから このような声を議論の場に再び取り入れることは非常に重要です。なぜなら、このような議論、まあ、全体が政府にとって、各国の政府にとって無視されやすい理由の一つは、まあ、他に多くの人々は動員ができていないということです。しかし、それでも例えば間違った解決策ではインドが一つのいい例だと思います。常にグリーンウォッシュが行われています。 なんというかもう本当にインドの政府はグリーンウォッシュのレトリックを滝のように流していますがそれと同時に最も卑怯な方法で規制の構造を解体してしまっています。少なくとも以前の政府にはまあ常識がまだあり海岸から例えば100メートル以内に建物を建てることを許可していなかったんだけれども今の政府が少しずつしかし着実にそれは崩っています。 私が信じられないことは、政府や国連、インドの政府は国連などの海外の、まあ、国外の機関から賞賛を受けているということです。そして、彼らが皆様ご存知だと思いますが、実写ラビのような若い気候変動活動家を逮捕もしてしまっているんですね。なので、私たちはこのグリーンウォッシュが本当に危険であるということを心に留めておく必要がありますそうですね、それについて、ドミニクさんももし補足があればどうぞ。 今の話をベースに話したいと思いますが、解決策は常に存在をしているということです。そして、グローバル・サウスに住む私たちは、その解決策の多くを持っているということです。まあ、例えば、西アフリカの女性の農民の話もしたんだけれども、皆さマーガレット・サッチャの「ティーナ資本主義に変わるものはない」などという言葉を覚えていると思います。 しかし、私が住んでいるアフリカでは、都市部での仕事の8割がインフォーマル経済と呼ばれるものです。9割の女性がこのインフォーマル経済に依存していますが、私たちはこれを人々の経済と呼んでいます。これは、まあ、支配的な経済ではなくて、それを支えているのはとんでもない額のお金や富を稼いでいる一部の人々です。この、まあ 灰色の植民地の IMF が押し付けたすべての民営化してマネタイズするような経済を保持しているまでです。しかし、まあ、このほぼすべての人がトレーダーであり、別の市場、別の経済に何らかの形で関わっているという話になったときに、本当に代替手段がないと言えるでしょうか。私たちはこの代替手段すでに使っています。 そうしなななければ支配的な経済を生きき延びることがででいからです人々の経済には独自のロジックもあります。そのロジックは関係するコミュニティの社会的、文化的、政治的なロジックに近づけるものです。それは必ずしも介放的なものではないんだけれども、まあ、そのような経済ではまあ相互扶助ですとか、まあ、どういうふうにお互い連帯、協力などの方法を まあ、それで花を咲かせることができる重要な種があります。新自由主義資本主義の必然性と透明性の神話を打ち破るためには、このティナのま民主党を行う必要があるのではないか？っていうふうに。 考えています先ほどアミタブさんが話したんだけれどもコアの文化活動家カルチャーワーカーは私たちの現実を歴史に書き記し自由に実践のその夢を見続ける手助けをしていると思います。 アメリカのアフリカ系文化人であるトニー・ケイド・バンバラという作家は私の仕事は革命に抵抗ができないほど魅力的なものにするというふうに言っていたんだけれどもこれこそが私たちの多くの文脈においてカルチャーワーを中心的な役割を果たしている、まあ、理由だと思います。 そうですね、アミタブさんが今言ったことについて付け足したいのですが、専門的な要素があると、多くの人が排除されてしまいます、この制限的な部分があって、このムーブメントに参加できないのではないかと思わせてしまう部分があります。でも実際には、すべてのそういった人の視点を加えることが公正な再建につながるんですけど、それが止まってしまっています。ある 人たちがこういう新しい視点を求めていないそれをそういった革新的な考え方を求めていない変化を求めていないような人がいると言えると思いますなのでこのような草の根運動を作っていくことが本当に大事だと思います特に解決策であったりこうな再建を考える時に本当に重要ですこういった偽りの解決策というのはいつもすごく狭いいわゆる西洋の枠の中で 言われていますが本当にこのような危機を生み出した状況と同じ考え方でそれを解決できると思うのはおかしいと思いますなので、このようなグリーンウォッシュというのは本当にもう嘘そのものだと思います人は欺いているのでこれを乗り越えることは一つの大きなチャレンジだと思います このように公正な再建を作り出すためには人を動員して多くの人が関わって多くの視点を持ってこの草の根運動を始めるということが重要になります。で人を巻き込むためにはそのポテンシャルを求めて人々はケ、えー、アはしているけどそこまでまだ思いがないかもしれない。えー こういったグリーンウォッシュだったり嘘の部分を信じてしまっているところがあるかもしれないそのためこのような運動であったり動員を考える際には本当にそこを意識してこの制限的な要素を止めようとしてできるだけ多くの人が関わりやすいものにすることが本当に重要だと思いますこのインクルーシブさがないとこの危機を乗り越えることはできませんこ の, このハードルを乗り越えないと今の現在のシステムを変えることができません ありがとうございます本当にすごく濃厚な話でした偽りの解決策の部分で本当にもっともっと話したいですお分かりしたくないですが時間が限られていてあと少ししか時間が残っておりませんえ少しもう一つ聞きたいと思いますあのここは簡単に答えていただければと思います最後の質問ですがこのパンデミックというのは本当に世界中の人に多くの課題をえ 難しい状況を生み出しましたがどのような希望のメッセージを、えー、今日はジャスト・リカベリー・ガザリングに参加している皆さんにお伝えしたいですかドミニックさんからどういかからいがですか、はい、私のメッセージ、えー、皆さん見ている方に、えー、持ち帰ってほしいものは今本当に難しい時期を今まで過ごしてきましたでも希望がありあると思います。 このパンデミックというのは社会のさまざまな仕組みであったりすごく不平等な基盤を明るみにしたと思いますなのでより良い将来を生み出すためには一致団結して解放運動のようなものを起こして別の世界を実現することは可能である行動を起こして一致団結すればそれが可能であるということ人の力というのは本当に素晴らしいものでこのムーブメントというのは歴史的な 出来事過去にあったものだけではなく今も起きています我々は人としてすごく大きな力を持っていてそれが一致団結するとより大きい力になって全身運動につながって大きなアクションにつながるというふうに思いますなので人として私たちはパワーを持っているということを覚えててくださいそして今が行動を起こす時間です私も一つ言わせていただきますと希望に関して今すごく 大きな敵、そして揺るぎない期限が迫ってきているにもかかわらず、すべてが破壊的な方向に向かってしまう前に、今のような状況もそうですが、一つ覚え て, いただき覚えておいていただきたいことがあるのは、本当にすべては変わっています、私がこれがすべてを変えるという本、2014年に出版された本ですが。 その時にインターセクショナル、そう交差的で下から上への変化的なプロセスでそれを資本主義や白人至上主義であったりこういったものに立ち向かって危機に立ち向かえるそのグローバルサウスで行われているような活動ボリビアであったりナイジェリアエク ア, アドルが気候負債であったり気候地球のための計画というものを提案しましたがその時には 米国の主流のところではあまりにも飛んでいるものと言われましたフライディース・フューチャーであったりサンライズ・運動アレクサンドリア・オカシオ・コルテスやその仲間の議員たちのことを想像するような世の中ではなかったですバーニー・サンダースでさえ想像していませんでしたなのでそれを私たちも変化しているということを覚えておいてください であのその変化は足りないかもしれませんスピード感的にはドメニックさんの世代のような人たちがでもすごく明らかにこのように再ロ化をすることをこう区分化するようなことであったりこういった段を曲があるときにその境界線を作ってしまうような世の中を認めないということをはっきり言ってくれています。ここのの危機を起こしている根本的な原因であったりその 解決策を求めていいることとが明らかだと思いますそして私はハリウッドは間違っているといいいいうにここで言いたいで言たすいつも未来の映画とかを見る際に全てが崩壊し始めて人が家から出てきてお互いの脳みそとかを食べ始めますよねそういったゾンビ映画がたくさんありますがパンデミックでは人々は家から出てきた時にロックダウンが数ヶ月続いた後にブラック・ライブズ・マターの抗議に 参加したり知らない人のために立ち上がりましたなので人間もこう描かれているほど悪いものではないのかなというふうに思いますなので希望があるかなというふうに思います私も一つ加えたいことがありますが特にハキマさんがおっしゃってた部分に関してですがパンデミックというのは希望が持てるようなものも明るめにしたかと思います今まで問題として あったたのが考え方でしたねいつも、えー、この進歩というもの、えー、ある国たちが進歩している国そしてある国たちは遅れている国でもこのパ、えー、ンデミックが分かったことが、えー、この遅れてると言われているような国が一番進んでいたということです、えー、すごく良い状況にある国がアフリカやアジアにありますセネネガルであったりシエラリオネなどが 世界的に公衆衛生のリーダーであることが分かりましたそして市民草の根運動によるアプローチを取ったからそういうふうにいい週末を迎えることができましたなのでこのような人たちが気候危機の先駆者気候危機解決の先駆者になると思います私たちみんなが今おっしゃってたこのプッシュ えー、普通に戻ってしまうこのような状況というのは、えー、起こりますがその、えー、抑圧されないように私たちも常に動き続けないといけません、えー、若者であったり女性トランスジェンダーノンバイナリーの方々が世界各地ベネズエラジャパチアパスジャクソンジンバブエなどから来ていますジュン・ジョーダンさんなどが言ったように、えー、我々は無力ではなく我々は必要不可欠な人たちであり この国と国のことがコントロールできなくてもことを荒立てることができるかと思いますありがとうございますそうですねまコントロールができなくてもことを荒立てることができるっていうアイデアがすごく好きでしたいいですね、えー、皆さんも常にことを荒立て続けてください本当にありがとうございましたパネリストの皆さん本当に興味深い会話が今日できたと思います本当に楽しむことができまして視聴者の皆さんも、えー 楽しめたことをかと思います本日ご参加いただいている皆さんこの数日間のこのイベントを楽しんでいただければと思います健康を気をつけてください本当に難しい1年間が終わりまし過ぎていきましたがこういった会話で希望を持てたかと思います これからも公正な再建に向けてアクションを起こし続けてください。350とコー公正な再建ギャザリングから愛を送りますありがとうございます。Global Just Recovery Gathering